今かかかかららあれれでですすどちらに行かれるん孫作っていう、孫作さんっていう、はいはい、あのー、大崎にあった六輪車、六輪車さんっていう、あの、つけ麺の魚介豚骨をめちゃくちゃ流行らしたお店さんがあって、飯、はいはい、田さんって方がいらっしゃって、ちょっと連絡いただいて、はいはいはい、動画撮りませんかみたいな感じで、ご連絡いただいて、今から乗ったとか、はい、地味に久々に会うのでちょっと緊張してるんですよね。 7人以上会ってないかもしれないで、ね、あじゃあ結構ご無沙汰ですねご無沙汰ですえめっちゃ緊張してますよ<笑>なんかいつも通りな感じがしますけどね<笑>すげえお世話になった方なんであ、なるほどなるほどあ、ご作戦これね、あの思ったんですけど看板があるの逆なんですよねなぜか知んないですけど<笑>え、これ、これ普通に考えて間違ってたら頭おかしいですよいやもう死ぬほどミスですよこれ<笑> な, なんか、ね、あのー、普通の社員と車輪というのはちょっとサンジサンジとかあるんですけど そ, のけそうとそういうことなんだろう。 自分でしう友情出演 で, でも。<笑><笑> 根本変わってないものがあるとすれば、なん か, なんかな損得とか抜き に, に自分の情熱を傾けられるものというか、辛いことも楽しいって思えることというか夢を叶えてくれたことでもありますし、逆にそうだったら何もないと思います。おうちったらっていう感じですなんか。 テレビに最初大食いを出て2015年の時にそに大会出て優勝してそのあとぐらいからいろいろ YouTube とかでやりだしたんですけど正直2015年のあとぐらいは何かなんだろう生きるなんか。 手段自分が有名になるためみたいなの手段みたいな感じだったんですうんその目的が違ったんですけど<笑>でも今はその大食いってもの自体がその自分の人生の張りというかそういう生きる目標というかっていうのに変わりましたそれに気づかされたのが2017年にラスカルアレてるって大食いの選手いるんですけど<笑>その子が出てきて 戦ううっていうなった時にちょっといろいろあってで気づかされたんですね2016年に負けて檜、うん、山先生と一緒に2015年勝ってで自分が有名になりたい一つの手段みたいな感じでやってたんですけど捉えてたんですけどそれでも負けてどんどん突き落とされて新しい人出てきてで気づかされてでいろいろ考え方変わってそっからはもう自分のんか人生のおかけてやるものというか、うん、そういうふになりましたね。 まだまだーつっつてま<笑>まだだれは2杯目ということでよろしかったですか<笑>そとうういいますそ<笑><笑>さん、ん今今日キキロロでししじゃないですか<笑><笑>そ 体調管理と、あとはもう目標は今、ホットドッグで夕食するってことが目標なんで、それに向けてこう、体調とか喉を怪我したりとか、やけどしたりとか、食い下がるようにっていうのはしてます、<笑>あと、ようになるべくしてます体調管理あと半年に1回の健康診断<笑>受けてあの、体がダメって分かったら、その時点で大食い僕、ストップさせられるんですよ、早食いとか。で完全に やめやめた状態でもう一回再検査を受けてで悪いとこ見つかったらそれに対する有吉先生と話してできっちりもうじゃあ普通にしお食いしていいよっていう健康状態になるまではやっちゃダメっていうもうあの嫁さんに言われてパニコってそれはもう鉄の着手なんで。<笑> えっと、なんか正直業界を盛り上げるとかってそんなのわからないですけど、うん、自分は今自分を突き動かしてる格みたいなのはもう世界一になりたいってだけです、うん、ホットドッグの大会で優勝して世界一になりたいってだけです逆にそれ以外ないというかわかんないっすな、うん、とは何<笑>か、うんうん、正直言うと食べきれないデカ盛りとかチャレンジメニューとかの方が自分は楽しいその、うん けど全部トレーニングが揃ってるんですよね、そ、うん、の大食いとかって、美味しいからいっぱい食べるっていうエンタメの部分もあるんですけど、根本はスポーツだと思ってやってるんで、大食いの日よりも今日強くありたいし、今日よりも明日強くありたいっていうのがあるんで、食べる時点で、多分自分のほうがこのデカ盛り強かったんですよ、胃袋が、耐えれるものが、うん。で、逆に負けたら、自分の方が弱かったんですよ。 っってていう考えでやってるんで、どっちが成長できてるかって考えた時に食べきれてるものより食べきれてないものに当たってでいろんな胃袋だけで自分の弱さメンタルとかいろいろ分かった方が強くなれるというか慣れてるのが分かるんでそっちの方が安心するというのがあります正直なんか嬉しいとかっていうよりも安心す る, るそうじゃないとなんかこうなんか。 またピロんですけど、いいな多いと伝えうしていたいことは全、まあま、くない。 はい、全くないですね全くないですねなんかなんそうだろ う, もうんと多分自己満なんですよね<笑>なんかしてくれうまく言えないですけど前はそのねその、はい、なんかこういろいろ伝えたいとかっていうなんかあったんですけどでもスポーツみたいな感じになってからやっぱ変わりました、うん、その時はうん 本当に何かの手段にしたんですよ、大食いとか早食いを、はいはいはいはい、そこはやっぱ大きな違いですかね、うーん自分が思う。なんか、ツイッターの、すごくでしたっけ、なんか、う、か, ぎかっこで、お料理強いやつないんじゃないですか、あれはもう、あのー、ストッツが好きで、ストリートファイターが好きで、龍、はいはい、の, のセリフなんですよ、そのままなんですよ、あ、そうなんですか主人公、龍いるじゃないですか、はいはい、波動研の龍。うん はい、あれがすごい好きで、<笑>で、あ、その言葉見たときにうわこの言葉最強だと思って、もう自分の中のあれですね、もうなんかもう心のなんかあれです、言葉です、自分のキャッチコピーというかう、ね、スローガンみたいな。もうちょっと。<笑> <笑>え今の P です。今顔面にも P 入れていいですか。マッピルはよ何してる時です。<笑>そんなのね<笑>あれですよ嫁さんとチビと三人でいる時ですよ。三番も百二十百二十パーそれっすよ。な、うん何で二回言っち<笑>ゃう。吸う<笑><笑>からもう本当俺が<笑>もうこれ使っていいですかね。<笑><笑>僕は何も N 字ないですよ。あどうぞ。す<笑>み<笑>じゃあご家族の時間が一番幸せ。<笑>もうはい。言い切れますもん。<笑><笑> 前なんかこう、プライベートの時間しっかりこう確保するように最近心掛けてらっしゃるみたいなでもうさっきあの僕はなんその、不安になるって言ったじゃないです か,、はいはいはい、かなんか知らず知らずに予定っって毎日入れちゃってるんですよ<笑>結構グタボっすよね怖いから自分がその弱くなりたくないし、はいはいはい、そのなんかなんていうんですか あんまなんか多分、言われなかったら、休憩したくないんですよ、僕。うん、怖くて、う ず, ー っ, と ず, ー っ, とずーっと。なんで、あれなんですけど、そのー、そうなっちゃうから。うん、で、そのー、家族の時間をあんまり作ってない、時。嫁さん言われるまで、恥ずかしい、気づかなくて、で言われてからは意識するように、こう、してます。うん、まあ探り探りなも今でもありますけど、うん、その、なんか、家族というか、こう家庭の中に置いて。じゃあ。 <笑>回 目, <笑>回目<笑>お疲れでありがとうございます。 あ<笑>は<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>と、なうにりままししたた<笑>すい、で完<笑>完全完食ですね<笑>、はい、食べる前は<笑>、はい、正直 4kg はもう結構パッていけると思ってたんですけど<笑>はいはい、はい、意外にいけなかったのがあってで途中、うん、この、ま、最後の一杯か。 はい、杯 2, 2杯目終わったぐらいからきつくて、はいはい、3杯目も結構きつかった四で4目はやっぱり一番当たり前できついんですけど、うんうん、そ の, その諦めない気持ちだけこう、うん、いつも大体そうなっちゃうんですけど、はいはい、諦めない気持ちだけこう自分のなんかこう中でこう奮い立たせながらこう、うん、バーッとだからラスカル君の顔を浮かべてみたりとかほ、はいはい、かのライバルの顔を浮かべてみたりとか、うん、まあ一番は。 ネネイインンズズ、まあ、今もチャンピオンがいるんですけど、うん、上位チェスノ っ, ってやつがいて、はいはいまあ、あの食べてるものとか、内容違いますけど、うん、でも負けたくない人間って、やっぱり僕の上に去年7人、僕より強い人がいるってこと分かったんで、うんうんうん、その人たちを思い浮かべながらやってましたね、<笑>勝手になん か, 浮かんできます、一貫的な、<笑>勝手にこうライバルたちの、ライバルたちというか、戦い方々の顔を思い出したかな 海外の選手でややっってみたいですね、やっぱり海外のフードファイターさん、うん、テレ東のグインもそうだし、うんうんうん、姉さんでもそうなんですけど、はい、こう何回1回2回ぐらいは会って戦ったりとかはあるんですけどそれ以外なくてうでもう1年に1回会えるか会えないかみたいな感じだしそれこそテレ東の選手に関してはもう2年ぐらい会ってなかったりとか3年ぐらい会ってない人もいるから、はい、多分今も活動 されてる人はされてる中でもう選手の中での話ですけど、うん、活動してる人の中でいやもう海外の人全員 会, いた会って戦いたいですねうーんでも<笑>こうやってつれえなって思ってるが一番安心してられるんですよ今成長できてるなっていう気持があるんで楽に終わるとやっぱ成長できてないから怖いんですよなるほ ど, るほどやっぱ半分病気みたいなもんなんですけどうーんサクッてやってもなんかね その、それだけなんで、なんかあんまり価値がないというか、ただ、その、なんかね、今、取らせてもらって、こういうお店の中でちょっと言うのもあれなんですけど、なんかいつも、なんかちょっとやっぱ申し訳ないなって気持ちはあり、なんかこう、普通だったらやっぱ、ね、美味しく食べなきゃいけないとか、食べなきゃいけないというか誰か食べたりとか、っていうのが、取らせてもらってたら、当たり前のようにあると思うんですけど、やっぱ僕、 そういういいのじゃないから、うん、でもそういうのよりなんかこう受け入れてくださるお店があるっていうのは本当にありがたいですでたいですう生かされてるの本戦、うん、したね。